皆さん、こんにちは。えー、大阪市立大学大学院医学研究科、最近学の金子幸宏と言います、えー。ペンネームとして染め方白という名前を使っています。えー、今回、バイキンズワールド2020という、えー、バイキンズワールドの2020年度版ですね。毎年開催しています、えー、バイキンズワールドという企画があるんですが、それの20 2020年度版ということです。えー、今回はですね、まあ、特殊な事情ですね。あの皆さんご存知の通り、 コロナウイルス感染症ですね。COVID-19 と。コ o v i 1 9の影響でオンライン、オンライン開催となってしまいました。えー、まあ、なかなかですね、あの、臨場感というかですね、現場の、えー、感覚をお伝えするのって難しいんですけども、まあ、頑張って、えー、収録いたしましたので、えー、よろしくお願いいたします。それではですね、 あの、まあ、まず、あの、今回、えー、対象となる方がどれくらいのことかわからないんですが、えー、難しい漢字があるんですけれども、まあ、頑張って一生懸命読んでください。で、まあ、できるだけ説明をします。読めない漢字は、あの、ルビを振っているものもあるんですが、ルビを振ってないものに関しても、まあ、きちんと読み上げますので、えー、説明します。で、これが、あの、私のほ、最近学のですね、ホームページになっておりますので、もしよかったらですね、 ご確認ください。で、えー、今日のメニューです、えー。まずご挨拶させていただいて、えー、第1部、学ぶと。第2部、遊ぶ。ちょっと楽しみですね。第3部、考えると。そして、おまけで答えるという形で進めていきます。まず、ご挨拶。先ほどから、えー、本名の方をお話ししましたが、本名は金子幸宏と言います。 え、クリエイター名ですね。染め方白という、えー、クリエイター名を使っております。えー、まあ、純日本風の顔をしておりますが、まあ、こういうふうな美しいですね。西海岸の生まれですね。えー、皆さん、どちらですかえー、西海岸に住まれてますかえー、っと、ここですね。わかります。九州のですね、西側ですね。ここ長崎県っていうところですが、ここの出身でございます。 で、えー、ま、いろいろ活動してるんですけども、えー、ま、ラインスタンプも作っております。ここで使っているクリエイター名が染め方白という名前です。まあ、有料なんですけど、もしよかったら、えー、アウトリーチ活動の一環としてやってますので、よろしくお願いします。え、それからですね、薬剤耐性菌という、ね、薬剤耐性菌、薬が効かない菌ですね。 これを、まあ、広く、まあ、子供たちも含めてですね、知ってもらおうと思って活動しております。薬剤耐性菌。これ、今回のバイキンズワード2020のテーマでもありますので、薬剤耐性菌。薬が効かない細菌。薬が効かない危険なバイキン。というのをぜひ覚えて帰ってください。ね、耐性菌。 啓発活動中と。まあ、こういう活動をしておりましてですね、えっ、ー、と、昨年11月ですね、えー、文部科学大臣賞っていうのを受賞しました。薬剤体制をわかりやすく伝えるということです。こちらで文部科学大臣賞をいただくことができて、まあ、今までの活動が、まあ、お墨付きをいただいた形で、まあ、非常にあの光栄で嬉しく思っております。 最近学の印象。まあ、もちろん皆さんね、最近学なんて、ほぼ、あの、見たことないんだと思いますけども、これ、えー、医学部、つまり高校を卒業して、大学、大学生になってますね。大学生の今3年生に教えてます。で、えー、いろいろ勉強することたくさんあるんです。で、まあ、そ、そして、まあ、覚えることもですね、もう、やったらあるんですけども、えー、学生の方に聞いても、やっぱり、 まあ、なんか難しいよね、とか、またね、たくさん覚えるんだよね、とかですね。え、まあ、なん、何の役に立つか分からんまま、なんかいっぱいたくさん覚えさせられたけど、っていうのがあるんですね。なので、私は、まあ、あの、少しでもですね、楽しく、そして、まあ、覚えないと。ね。まあ、覚えないといけないことあるんですけど、まあ、あの、できるだけ感覚的にですね、感覚的にっていうところを大事にします。 それから、好きになってほしい。ですね。好きになってほしい。で、じゃあどうしたらいいんですかね、好きになってもいい。どうしたらいいんですかはい。あの、実は、テキストを作っております。はい。あの、感じる最近が、これですね、一応専門書なので、あの、普段、一般の方が読むにはちょっとハードルが高いと思うんですけど、まあ、あの、ちょっと覗いてみて、もし面白いなと思ったら、 ご購入いただいて、あの、読んでいただければと思います。実は、あの、中学生の中でこれを買ってですね、あの、読んで非常に面白かったっていうですね、中学生でも読めるんやと思ってですね、非常に嬉しく思った気が、えー、します。まあ、あの、電子書籍もございますので、ぜひよかったらお願いします。まあ、ちょっと宣伝ばっかりで恐縮なんですが、こちらは、あの、宣伝というかですね、まあ、趣味ですね。あの、完全に非売品なんです。 あの、このような自分が描いたイラストをですね、イラストを使ってですね、あの、オリジナルデコチョコを作ったり、カップ作ったりします。まあ、何してんのって感じですけどね。まあ、趣味ですね。はい。他にあんまり趣味がないんで。で、えー、これプラスですね。あの、テキストと、これ、以前からやってる。もしかしたら、見てる方は、もうね、2015年からやってますから、6回目 ?6 回目ですけど、 もう、あの、これ、1枚ゲットした方いるかもしれないですね。1枚だけじゃなくて、今、まあ、5枚 ?6 枚ゲットした人がいるかもしれませんが、バイキンズカードっていうのを作ってます。まあ、実はこれ、あの、有料です。で、あの、まあ、これ、あの、まあ、ただでね、配るっていうこともありだとは思うんですが、えー、アウトリーチ活動をする中でですね、まあ、こういうふうなサイエンスーゴラに出したりとかですね、そういうときに、やっぱり、あの、そういう活動費としてですね、こういうのは利用させていただいてます。 ね。はい。まあ、だから買ってくださいっていうわけでもないんですけど、あの、こういうふうな、あの、定価で、一応私も手売りでやっております。あの、アマゾンとかに出さずにですね、やっておりますもしご興味がある方は、ぜひ、えー、お問い合わせください。まあ、宣伝はこれくらいにそこなったんですけどあ、まあ、バイキンズカードのですね、中身ちょっとだけ説明します。えっ、ー、と、キャラクター名がここに書いてますね。キャラクター名ここ 国史いです、海賊王。これ、一番人気です、結構ね。一番人気です。あの、僕も一番好きですけど、国史上です、海賊王。ただですね、あの、僕たち、ま、医者になった時に、これを見ることは、ま、ほぼ皆無です。あの、カビです。新菌という仲間ですけど、非常に稀。ただ、あの、アメリカでは結構多い病気です。国士多いです。えっ、ー、と、これ、熱帯地方ですね。もう、先ほどアメリカって言いましたけど、 えっ、ー、と、テキサスとか、ああいうふうな乾燥地帯、熱帯地方に多い菌カビです。で、ここの部分が、えっ、ー、と、真筋の、えっ、ー、と、まあ、マークというか、こう、マークになってますね。えー、これ分離、筋、菌の分離です。あと、強さですね。攻撃力。まあ、病気の起こしやすさと考えてください。攻撃力ですね。病気の起こしやすさと、あと、防御力っていうのは、薬の効きにくさです。だから、これね。 あの、病原性がとても強くて、まあ、それほど、あの、薬が効かないというほどではないということですね。まあまあ、効きますよということです。で、あと、えー、ここは後で説明しますけども、えっ、ー、と、感染する部位を4箇所に分けています、と。ね。で、えー、まあ、少し最近ですね、肺炎球菌という最近ですけども、これ、え、給電が好き。これ、給電マークですね。 え、これ、体の中を示します。体内ですね。体の中、体内。宮殿イコール、体内を表しています。で、えっと、まあ、性質的な宮殿密、非野外マクロファージという、になっています。それから、ここちょっと難しいんですけども、細菌学的な、まあ、学術的なというかですね、専門的な分類ですね。専門的な分類です。で、これが、えー、どこに感染するかということです。どこに感染するか。例えば、 ここね、脳、肺、消化器、泌尿器って書いてますけど、ここは青とピンクですね。こう、グレーになってますね。なので、えー、と消化器とか泌尿器ですね。まあ、つまりですね、あの消化器っていうことは、まあ、うんちから分離されたいですね。泌尿器っていうことは、おしっこから分離されるっていうことを示してるんですけど、肺炎球菌はですね、王様ですからね。まあ、うんちとかね、おしっことか出てくることはまずないですよね。はい。 脳と肺に感染しやすいということを表しています。まあ、せっかくですね、これ32枚あるんですけども、32枚あるんですけども、これなんとかね、遊べないかなと考えました。ですね、最初は遊ぶことを全く想定してせずにですね、勝手に作ったので、えー、っと、結構無理やりひねり出した感じではあるんですけど、まあよくできてますよ。えー、っと、 32枚なので、あんまり人数が多いとあ足りないんですけども、まあ2、2人から4人ぐらいですね。5枚ずつカードを配って、まあ、1枚ずつ山から交換する形です。で、えー、5枚ですね。あの、ある特定のカードが揃ったら、ハンドというですね、役があります。で、まあ、例えば、えー、学術的な分類、専門的な分類で、グラム、養成菌っていうものが全部揃ったら、ひょそろいしたら、横領制っていう風な、 感じですね。それから、肺に感染するものだけ集めたら、オール肺感染とかですね。あと、尿路感染のこと UTI と言いますけども、オール UTI。叫んで、えー、役が上がりましたって、勝ちっていうふうになると。まあ、遊びながら覚えられてしまうというですね。まあ、字が持参の作品ですけども、まあ、割とよくできてるんじゃないかなと思っています。えー、実はこのカード買わなくてもですね、あの、無料で、 こちらのホームページで公開しておりますので、もしよかったらご覧ください。えー、さて、ね、挨拶、長い長い挨拶が終わったところでですね、えっ、ー、と、学ぶというところに入りますね。まあ、どんだけ学ぶんやって感じだけどね。あの、うつる病気、感染症と言いますね。感染症ですね。えー、皆さんご存知ですかうつる病気、感染症と言いますね。感染。 これ、えっ、ー、と、まあ、バイキンの仕業。まあ、バイキンというのは、まあ、あの、一般、あの、素人の言葉ではあるんですけども、まあ、あえてバイキンという言葉を使わせていただきます。バイキンの仕業。で、これにはですね、まあ、三つの要素が必要です。三つの要素が。一つ目、感染源ですね。まあ、ごほごほしてたいたりいてですね。あの、こうい う, ふうなあの、病原菌を持っている。 人ですね。もしくは、この病原菌そのもののことを感染源と言います。感染源。ここからですね、感染経路と言いますけども、ごほとしてですね、ここを移す、ここから、えー、次の人に移すですね。で、感染源と感染を受ける人のここの間のここね、道のことを感染経路と言って、こういうふうにして移りますよということです。 じゃあ、感染症、うつらないようにした、するにはどうしたらいいですかっていう。これを考えるときに、この3つの要素が大変大事ですね。どうやって感染を防ぐのかということです。つまり、感染源を排除すればうつりませんよね。感染経路を断ち切ればうつりませんよね。感染を受ける人の免疫力を高めれば、 映りませんよねという話なんです。その際に、感染源を排除するのに、まあ、アルコールを使うこともあります。感染経路を遮断するときにも、このアルコールが大事。つまり、手洗い、手の消毒ですね。それから、マスクのチャンネルじゃあ、免疫力を高めるためにどうしたらいいと思います皆さん。知ってる方はい。そうですね。はい。よく食べて、よく寝る。その通り、ピンポーン。 もう一個ありませんかその通りです。ワクチンね。ワクチン。皆さんもインフルエンザのワクチンとか打ったでしょね。今、まあ、たくさんワクチンありますけども、あれは、ある特定の感染症に対するですね。まあ、すべての感染症ですよ。ある特定の、例えばインフルエンザだ、インフルエンザに対する免疫力を高めるというものです。はい、まあ、どうやって免疫力を高めてるかは、 今回はお話ししませんが、免疫力を高めるのがワクチンですね。それから、えっ、ー、と、対策なんですけども、残念ながら現在コロナウイルスに対してはワクチンがありません。ですね。コロナウイルスに対するワクチンは今開発中ですけども、すぐには使えません。じゃあ、どうするかということなんですけども、基本的には手洗いです。手洗い。まあ、うがいの効果は、 あの、確定的ではないんですけども、まあ、あの、してもいいでしょう。はい。もちろん、あの、多少効果があるかもしれません。手洗いと、うがい。これが、ものすごく大事です。それから、えー、お口をカバーしましょうと書いてますけど、これは本当は、お口と鼻もカバーしましょうね。マスクですね。それから、コロナウイルスっていうのは、アルコールに弱いです。まあ、と言ってもですね、 これを言い訳にしてお酒飲んじゃダメなんですよね、お父さん方。いいですかあの、アルコールに弱いつてもですね、70% ぐらいのアルコールじゃないと死にませんから。ね。あの、焼酎を飲んでもですね、アルコール消毒には全くなりませんので、お気をつけください。ですね。コロナウイルスはアルコールに弱い。まあ、だけど、まあ、要は消毒用のアルコールに弱いということです。ね。同じように、あの、コロナウイルス感染を防ぐと。 残念ながら感染を受ける人の免疫力を高めることはできませんけれども、えー、っと、いろんな方法があります。一番ですね、大事なポイントはですね、感染経路の遮断の部分です。えー、っと、飛沫というのは、唾ですね。わって、今も飛んでますけど、あ、飛, 飛んだみたいな感じですけど、唾が飛びますね。これ、えー、っと、普通のマスクで遮ることができます。なので、まあ、マスクの着用っていうのは、この飛沫を避けるということですね。 ただ、この飛沫ですね、もうちょっと小さな粒になって、飛沫核というものになります。飛沫核というの。だから、マスクをきちんとこうしとけば、飛沫核ももちろん飛ばないんですけども、えー、飛沫核になってしまうと、一旦ですね、こう、飛沫核になってしまうと、マスクをすり抜けるぐらいの大きさになっちゃうんですね。そうするとマスクをすり抜けてしまいますので、特殊なマスクが必要になります。 もっと網目の小さいマスクということになります。これはまあ医療用のです、ね、特殊なマスクになりますけども、こういうものが必要になってきます。それから、えっと、あとですね、あの、ここ鼻が こ, うこじったりですね、こう口触ったりとかするとですね、まあ、手にくっつきますね。この手からさらに広がっていくこともありますので、摂取 食という部分が大事になります。なので、こういうふうなところですね。まあ、こう、アルコールで消毒したりして、ここね、遮るということになります。さて、ね、今回は、あの、COVID-19 が流行ってたので、今年、え、初めてですね、あの、ウイルスをしっかりちょっと話しましたけども、ここからまた、あの、細菌ですね。ウイルスじゃない、細菌の話をちょっとしていきます。その前に、バイ菌って何だろうっていう、 お話をしておきます。ね。怖いものですかね汚いものなんですかね悪いものなんですかねどう思いますかバイキンの種類です。まあ私勝手にバイキンと呼んじゃってますけども、皆さんのあの、イメージするバイキンっていうのはおそらくウイルスも含んでると思います。で、まあ私がまあ勝手に考えるバイキンの種類っていうのは、ウイルス、 細菌、真菌、寄生虫ということになります。まあ、あの、専門的に言うと、バイ菌は微生物ということになるかと思いますが、えー、微生物の分類は、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫となっています。で、横、ここですね、横見ると、えっ、ー、と、ちょっとですね、難しい字が書いてますけど、要は、ここね、これは10のマイナス1よというか10分の1。つまり、えっ、ー、と、 1メーターの10分の1なので、100ミリ、10センチぐらいということです。ここ10のマイナス3兆メートル。ここが1ミリメートルになります。さらにここから1000分の1ですね。1000分の1です。ここ一目盛りが10分の1、10分の1、10分の1なので、1000分の1の大きさですね。1ミリの1000分の1ということは、えー、もう髪の毛よりも小さいと。 いうことになります。髪の毛の細さよりも小さいということになります。1マイクロメートルですね。それ で, で髪の厚さが、えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、0.1 ミリぐらい。この100マイクロですね。ここの大きさなので、まあ、いかに小さいかと。細菌っていうのが小さいかがわかりますし、えっ、ー、と、さらに、えっ、ー、と、ウイルスはさらに小さいということになります。 ことになります。もちろん、あの、ウイルス最近、新菌寄生虫っていう分類は大きさだけで分けるわけではないんですが、まあ、大きさで言うと、だいたいまあ、これくらいの大きさになりますよと。ですね。ウイルスが最も小さいということになります。はい。第1問、参りますね。まあ、これクイズではないんですけども、えー、細菌最近は見えるでしょうか見えないでしょうか見えると思う方は、 1番見えないと思う方、2番を押してください。と言っても、これビデオなんでできないんですけども、まあ頭の中で1番、2番って答えてください。ね。ね。あの、テレビの前で1番、2番って言ってくれても全然構いません。はい。周りに人がいないことを確認してですね、恥ずかしくないようにしてからあお答えください。はい。見えると思う方。見えないと思う方。ということですね。 見えます。ですね。見えます。はい。少なくとも私は見たことがあります、はい。顕微鏡を使えば見えますね。はい。顕微鏡っていうのは小さいものを大きくして拡大してくる虫眼鏡ですね。虫眼鏡よりも精度の高い、えー、ものですけども、それで見るとですね。まあ、あの、大腸菌ですね。大腸菌なんかもこんな、これの大きさに見えます。ねえ。ずるいねえ。うん。 顕微鏡を使っていいなんて言ってなかったよね。と、お思いの皆さん。はい。その通りですね。なのであ、もう一回、もう一回ね、ちゃんと、ちゃんと、あの、質問しますね。最近は肉眼で見えるでしょうか見えると思う方は、A ボタンを押してください。見えないと思う方は、B ボタンを押してください。ってね。あの、A も B もないんですけども。はい。どう思いますか見えると思う方見えないと思う方 ここでね、見えるっていう人はですね、ほとんどいないと思うんですね。はい。見えるなんて答えるのはですね、相当な天の弱かなと思うんですけども、ね、見えると答えたくなるかもしれませんが、実は見えるんですね。はい。甘野若の方、おめでとうございます。見えるんです。はい。えっ、ー、と、だいたいあ、あの、これ大きさ、あの、9センチぐらいのシャーレって言いますね。薄いシャーレっていうのがあるんですけど、これに、 あの、菌を生やすことができるですね。増やすということですで。実は我々も一個一個細胞っていう、あの、肉眼ではですね、確認できないものからできてます。細胞ですね。一個一個細胞。細菌も細胞っていう一個一個の単位ですね。できてますが、それは確かに顕微鏡じゃないと見えません。が、えー、こういうふうにですね、あの、コロニーというですね、菌の塊を作ると、大体、 1ミリぐらいの大きさになります。1ミリメートルですね。1ミリメートルぐらいの大きさになりますので、これは肉眼で見ることができますということですね。ということで、正解は A、見えますでした。はい。で、体の中にも菌がありますね。たくさん。第3問、体の中にいる菌の数はどれでしょうかですね。まあ、これも勘で考えてください。えっ、ー、と、1番10の3乗。これは1000個です。2番100万個。3番10億個。えー 4番が1兆個ですかね。5番が1000兆というりますね。さて、どれでしょうおお3番が多いようですかね。4番ですかはい。あ、5番っていう方もいる。ね。一人芝居してますけども。はい。ね、だいたい10の15。15だとちょっと多いんですけど、10の14っていうのが、まあ、通説です。まあ、ただ、まあ、私、あの、教えやすいので10の15で教えてるんですけどね。 まあ、どこにいるかって。まあ、皆さんご存知ですね。まあ、お腹の中が一番多いです。まあ、要は、うんちの中ですね。うんちの中に一番多いということです。で、とあるね、乳酸菌飲料ですね。うん。なんとかとってやつですけども。あれ、だいたいですね、えっ、ー、と、400億個入ってますね。すごいね。400億個入ってるんですよ。400個ね。だけど、えっ、ー、と、お腹の中にいるのは、まあ、100兆から1000兆ですね。 えー、えー、と、つまりこのね、とある乳酸菌飲料を数万本、数万本、分ですね。よく考えてる、数万本ですよ。数万本。飲んだ分がお腹の中にすごいね。すごい。さて、超難しい話します。超難しい話ですね。最近の分類ですね。まずこれ英語だから読めませんね。はい。フィラム、クラス、オーダー、ファミリー、ジーナスですね。 あの、これをね、あの、専門家の人は全部ですね、あの、完全に頭の中にですね、暗記しているわけがないんです。ですね。専門家ですら暗記できないんだから、まあ、皆さんがね、暗記するのは、まず無理ですっていうのは失礼かもしれませんが、しなくていいです。うん、そんなことしなくていいです。なので、今回キャラ別に分類しました。キャラ別ね。ねキャラ弁2のハイトですけどね、キャラ弁ね。あの、キャラ弁みたいな感じですね。 えー、っと、すいません。あの、勝手にこういうふうに分けました。皇族系、庶民系、モンスター系、異星人系と。ね。あの、もしここにですね、皇族系の方とかですね、モンスター系の方とか、異星人系の方がですね、いらっしゃったら、あの、気を悪くしないようにお願いしますね。あの、まあ、あ単なるあの、親父ギャグですのでですね、あの、気を悪くしないように、まあ、庶民系の私から申し上げるのもなんですが、はい。まあ、なぜこれ、あの、 皇族系なのかとかね、いう話をちょっとしますが、これ、金子の分類と勝手に分けてます。はい。あの、どこの教科書にも載ってないと思ったら、私が自分で書いた教科書には載ってます。はい。で、皇族系キャラですね。これはバイキンガム宮殿 ね, ね。バイキンガム宮殿のロイヤルファミリーですね。えっ、ー、と、まあ、名前にも結構こだわっているんですが、まあ、それは置いといてですね。これの、えー、ポイントはですね、とても、 あの、贅沢ということです。私の勝手なイメージですよ。あの、勝手なイメージ。ね。あの、皇族の方が、あの、皆さん贅沢をしてるということではもちろんないので、あの、勝手に私のイメージですね。えー、っと、血液観点ってですね、血液が入った媒値があるんですけど、そういうものとか、あの、チョコレート観点媒値も、まあ、チョコレート、あのチョコレートが入ってるわけじゃないんですよね。血液溶かすとチョコレート色に見えるので、チョコレート観点と言います。 あとでこちらね、箱入り娘のマイコヒープラズマ姫ちゃんはですね、あの、毎日サプリメントを飲んでる感じですかね。ね。今の血清ごくごく飲んでね、サプリメントみたいな。ね。イメージ的にはそんな感じですね。まあ、実際には配置の中に入ってるだけなんですけど、とても贅沢なんです。なぜこれ大事かっていうとですね、こういう菌っていうのは、まあ、普段、あの、体の中にしか住まわないので、まあ、そうそうですね、簡単に周囲に広がるっていうことがないんですね。ところが、 庶民系キャラですね。えー、っと、これ。ね。あの、二三日ね、そんなご飯食べなくても大丈夫。飲まなくてもいいです。みたいなね。まあ、私みたいなね。あの、塩漬けにされても い, いってけどね。私、塩漬けはちょっと嫌だなと思いますが。えー、ぶどう球菌っていうのは、あの、塩漬けですね。まあ、あの、大体、おにぎりとかを作った時に手に握ることあるかもしれませんが、手にいますね。手にいます。ね。皆さん、手に見てください。見、見ました手、ね。しっかりね。 隣の人の顔を見てください。しっかりじーっと見てください。ブドウ球菌が見えてきますから。見えるわけないんですけどね。でもいます。確実にいますよ。ブドウ球菌は確実にいます。なので、えー、っと、お肉に握るときにね、塩をくまぶしてこう握ることなんですけど、あれね、一応、バイキンが繁殖しないようにつけてるんだと思いますが、あれぐらいの量はじゃ全然足りません。もう辛くて辛くて辛くて食べれないぐらいの量を、あの、使わないと、あの、黄色ぶど球菌死なないんでね。 なので、おにぎり握るときは、できるだけ素手で握らないようにした方がいいですよね。はい。それから、腸内細菌。庶民系の腸内細菌。これは、あの、塩漬けにされると死んじゃうんですけど、体の中得意で、お腹の中にいます。まあ、うんちの中にもいっぱいいますね。腸内細菌か細菌。で、これは、あの、とても周囲に広がりやすいということです。ね。贅沢じゃないのでね。それから、モンスター系キャラのプロトー発酵菌というのがいます。 緑の菌ですね。アシネトバクターというものをいますが、これ湿地、つまり水のあるところに住んでますね。こう飢餓に耐えるって書いてます。攻撃が効きにくいと。これどういう意味かというと、えっ、ー、と、薬が効きにくいんですね。皆さん、あの、ポケモンね。あれモンスターですよね。まあ、ポケモンたくさんなんかもそこら中にいる感じはしますけど、もしここにね、あの、ゴジラが、 現れたら大変なことになりませんかね。あの、つまり、このモンスター系っていうのは本来レアキャラね。あの、ミュウツーみたいな感じですかね。はい。ね。まあ、他にポケモン知らないんで、それぐらいしかないんですけど、これ本来レアキャラであるはずなんですが、最近、あの、これがとても問題になってます。で、実は本当は、現れただけで大騒ぎしないといけないような品なんですけど、 実は、ま、これがですね、とても、あの、問題となってきているということがあります。増えてきてですね。それから、異性人ですね。画法形成人というのがあります。こちらは、えー、画法をというものを作ります。これ、特にここね、ここ画法を書いてますけども。ね。これ、猛毒を出す。ですね。両方猛毒を出す。それから酸素に弱い。こっち酸素は得意なんですけど、酸素に弱い。こういうのがありますが、画法がなぜ、 ダメかっていうと、さっきコロナウイルスはアルコールが効きますよって言ったんですが、この画法を作るとですね、アルコール効かないんですよね。それから、熱に強いんですね。熱に強い。で、その他のキャラですね。武闘派のビブリオ、これらですね。得意技は水溶蹴りですね。水溶蹴り、水溶蹴り、水溶蹴り、こちらですね。それから、その他のキャラは、えー、このような感じで、海賊系とか。 ラ族ですね。クレブシエラとかシゲラとかサルモネラというですね。ラがつくタイプの細菌がいます。まあ、こんなの覚えなくていいですよ。皆さんね。で、えー、これ何でしょうですね。ね大腸筋の一種、ベロを出します。はい。これ医学部生に出すぐらいのレベルなので、全然知る必要ないですね。ベロを出してますね。ベロを出します。はい。これわかるはずないんですけども。ベロ出しですね、まあ。ベロ出しっていう細菌がいるわけではないです。 ベロドクソというのを出します。ベロドクソ。ベロドクソを産生する大腸菌です。皆さんが多分聞いたことがあるのは、腸管出血性大腸菌という名前。腸管出血性大腸菌という名前。もしくはですね、まあ一番多いのが O157 というタイプなので、O157 っていうので、もしかしたら新聞とかで見たことがあるかもしれません。テレビとかで見たことがあるかもしれません。聞いたことがあるかもしれません。なので、 えっ、ー、と、ベロドクソ。まあ、ダジャレですよね、はい。さて、これなんでしょうね。咳というえっ、ー、と、咳が長く続くのが特徴なんですね。だいたい100日ぐらい続くんですよ ね, ね。3ヶ月ぐらい。咳が3ヶ月、100日ぐらい続く。100日咳が続く。100日咳が続く。100日咳が続くですね。100日咳ですね。 こっちの席じゃないですよ、もちろんね。あの、お相撲さんみたいにしてるから、こっち書いただけですから。では、皆さん。身近な感染症として、どういうものをご存知ですかねうん、ん、なるほど、なるほど。あそういうものありますね。はい、お腹壊すやつね。あ、風邪ね。風邪もそうですよね。あ、そうそうそう、インフルエンザ。インフルエンザ。他にはどうでしょうか ああ、随膜炎よく知ってますね。随膜炎ね。あ、うん、はんは、なるほど、なるほどいや。水虫ね。水虫なんかもありますね。そうですね。うん、うん。あ、お腹を壊すやつね。そうそうそう。お腹を壊すやつ。なんて言いますか。そう。食中毒。ね。よくあるでしょ。食中毒ね。食中毒の 話, お話をちょっとだけしますね。食中毒っていうのはですね、こういうふうに書いてます。食中毒とか。 食中毒を起こす元となる細菌やウイルス、有毒な物質がついた食べ物を食べることによって、下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症状が出る病気のことです。ということで、農林水産省のホームページに載っています。で、えっ、ー、と、原因は、まあ、ウイルスが結構多いです、最近ね。 なので、菌だけではないんですけども、夏ですね。今、まあ、今はもう冬になっちゃいましたが、夏場に多いのは、細菌によるものが多いです。なぜ夏になると、細菌による食中毒が多いんでしょうか先ほど出てきた O157 も、夏に多い、えー、中毒、食中毒の一つではあるんですが、夏に多いのは、細菌によるものが多いですよと。で、こんな感じで、 えっと、1月、2月、3月、このあたり、えー、多いんですけど、ウイルスが多いです。まあ、これ、ね、一部ちょっと、あの、この年は最近も多いんですけど、ここ8月ですね。ここ、最近が多いということです。でなんで、えー、夏に多いかっていうと、ね、夏に、最、え、近、ー、による食質、えー、が多いかっていうと、実は、 夏っていうのがちょうど菌にとって程よい温度であるっていうことですね。我々の体温、近辺っていうのは細菌が増えやすい。まあ、あの、もっと言うとですね、病気を起こしやすい細菌が増えやすいということです。まあ、病気を起こしにくい細菌が増えてもですね、病気にならないからいいんですけど、病気を起こしやすい細菌がちょうどいい温度というのが37度近辺。 まあ、37度はちょっと低いくらいのところなんですけども、夏になると温度が高くなるんですね。温度が低くなると、こういう菌ね、寝ちゃうし、あまりにも高すぎると死んじゃうので、程よい温度っていうのが一番元気になる温度です。まあ、食中毒菌っていう言葉、これ一般向けの言葉なんですが、食中毒菌という菌がいるわけじゃありません。いろんな菌がいます。いろんな菌がいます。じゃあ、どこにいるか。 これもたくさんあるので、えー、のご紹介しきられませんけども、まあ、お肉とかですね、卵の中とか、ね、あと水の中にいることもありますし、お魚も、えー、好きなんです。最近でります、まあ。それぞれ好みがあるんですね。最近にも。です ね, ね最近も好みがあって、まあ、それぞれの好みのところに、えー、多いということになりますで。皆さんね、お医者さんから、昨日、ああのお腹痛くなってね、あの病院行くときに、 何食べましたかとかね。どういう症状でしたかって聞かれませんかね。なんで聞いてるんですかお医者さんね。あの、なんか、いや、昨日うまいもん食ったのかなこの子とか。ね。いいなぁ。もう俺も食べてぇなって思って聞いてるわけじゃないですもちろんね。そうじゃないですよ。あの、先ほどの好みね。最近がどういうものが好きかっていうのを把握することによって原因がわかるわけですね。 食べたものからだいたい原因を当てることができるんですね。はい。だから一生懸命ね、聞くんですね。はい。じゃあなぜ熱が出たり、入ったり、切りをしたりするんでしょうか。ね。それね、感染症とか熱出るの当たり前でしょとか、まあ、吐くのもね、食中毒とか当たり前じゃん。下痢も当たり前じゃないのって思うかもしれませんが、これでも意味があるんですよね。つまり熱が出るっていうことは、まあ 熱をある程度高くすると、自分も苦しいんですけど、最近も苦しいんですね。熱でやっつけちゃう。それから、吐くのはどうしてか。吐くのは、ちょっと入ってきました。入ったけど、あ、ここやばいよ。これ以上入ってもらったら困るよ。っていうのを追い出すんですね。それから、下痢をするっていうのは、もう入っちゃった。中入っちゃった。ね。しゃーねーな、もう、もう、もう今から即時追放やみたいな感じですね。 だから下痢をするという側面があります。まあ、もちろんこれだけの理由ではないんですが、ええー、まあ一応そういうふうに理由付けするとちょっと覚えやすいかなと思いました。ね。なので、下痢止めをもらう人がたまにいるんですけど、下痢はですね、特に細菌性とかウイルス性、感染症による下痢っていうのは基本的には止めてはいけません。ですね。感染症による下痢。感染症以外による下痢は止めていい場合もありますが、 感染症による下痢は絶対止めない。というのが鉄則ですね。あと、あの、先ほど熱を加えるといいって言ったんですけど、熱加えても死なないやつがいます。あと、毒素がですね、一旦出来上がった毒素が熱に強い場合もありますから、注意してください。で、意外と近くにバイキンがいます。先ほど言いましたけど、おにぎり握りにりするとですね、ここにですね、いっぱいくちっついちゃうんですね。これすぐ食べたら問題ないですよ。 これ、たくさん増えないと病気を起こさないので。ちょこっと、ちょこっとついたくらいで全然病気を起こさないんで、ちょこっとあるうちに、パッパパって、パクパクって食べてしまえばいいんですけど、このまんま放置しとくと、おにぎりの表面 で, ですね、ぬくぬくと育っていって、もうたんまりと、ね、24時間後に食べたらもう大変なことになりますからね。ね、数時間以内に食べるのは鉄則ですね。菌が増える前に食べると。それから、夏になると食べたくなるものありませんか皆さんね。これ見てわかりますか そうそう。豚汁じゃないですよ。味噌汁でもないです。もうここ色を見てください、色ね。じゃがいもとかニンニクとかあるでしょ。まあ牛肉も書けばよかったんですけど。入ってませんけど。そうそうそう、そうです。カレー。カレーですね。特に深い鍋でやるとですね、熱にある程度強い。100度までしっかり熱を加えてやって、かつですね、これ空気に弱いので、しっかりかき混ぜて空気と、 入れ替えてやるといいんですけど、下の方でぐるぐるぐるぐるかき混ぜてるだけだとですね、これ死なないんで注意が必要です。ウェルシュ菌と言います。これよく夏場にですね、食中毒を起こします。注意してください。空気が嫌いですね。なので、十分加熱してよくかき混ぜましょうということですね。それからカンピロバクターというものがいますが、これは鳥の腸の中にいるんですね。 で、鳥の腸っていうのは、ちょっと温度が高いんで、熱にちょっこっちうんですね。鶏肉は中までしっかり火を通すことが必要になります。食中毒でも、やっぱり重要なのは、感染源、感染経路ですね。このあたりを、え、すると。特に感染源、しっかりしましょう。ということで、え、第1部の方、ちょっと一旦終了させていただきます。